ははいこんにちは岡本樹です今日ここ和歌山県は快晴の秋晴れなんですけどもあえてこの「レイニー・ワルツ」という曲をやりたいと思いますこれは昔川崎に住んでいた頃に書いた曲で2010年なんですけどもそれを後にベルリンに持って行って5年後に仕上げたという曲で僕にとっては大変思い入れ深い曲ですワルツっていうのはあのヨーロッパ発祥の3拍子のダンス音楽でしてこれも 1,2,3,1,2,3,1,2,3 という風に3拍子になってます でそのヨーロッパ発祥のワルツが海を渡りアメリカに行ってジャズミュージシャンに多く取り上げられ例えばビル・エヴァンスの「ワルツ・フォー・デビュー」という曲など、えー、曲, 曲<笑>などがたくさん生まれましたワルツ・フォー・デビューは丸亀春樹の「ルのノルウェーの森」に出てくる曲ですねであの僕のこのレイニー・ワルツはそっちの方のアメリカのジャズ・ワルツに影響を受けているというか、まあ、そのジャズ・ワルツを電子音楽的手法で、まあ、つまりパソコンで作ってみたらどうなるかという風に な、まあそういう実験的ななんていうかあの意気込みで作った曲ですえそろそろ演奏に入りますがその前に簡単に英語で挨拶をしておきたいと思います Hey everybody Today I'm presenting to you Rainy Waltz which is a jazz waltz tune interpreted in the style of electronic music Hope you like it